皆さんこんこにちはは今回口なしの花芽文化は78月頃ですので剪定は通常花が終わったすぐ後に行います。最初の動画では花が咲く前の4月に剪定していますけれども通常は花が終わった後に剪定します。ですが 剪定の仕方自体はそれほど変わりませんのでご覧ください、まあこれ結構大きくなってるのでね切り戻してちっちゃくしたいんですけどまあちょっと花は諦めるようにかもしれないねもう花の元があるので切ったら花が減るかもしれないですけど今回は花よりも木を小さくする方に重点を置きましょうかね、はい、切り戻した後に残るのがこの辺の 下の方にある葉っぱねこの辺とかねとこの辺とかね こ, のこんな感じでちょっと小さくなるイメージですね、はい、で特にこういう輪郭から大きく出た枝をどこかで切り戻すわけだけど、まあ、この辺に小さい枝があるのでこれ切り戻してこれも出てますよね 中があるから切り戻しでこれは内、ね、向かっているので落としたいんですけれどもどっか途中に枝があればいいんだけどないのでここまで取りますこのぐらいの高さで揃えていく感じですね も出てる、ねこ。これも内根枝なんですよねこ、はいはい。これ。これ辺はいいけど、これはもう中へ入っていってるので、ね、このちっちゃい枝残してあげて。 これ切って、これを取で前に切るとやっぱり切った周辺からたくさん出てくるので、まあ、これを整理するかこの1段下に芽があれば1本2本に切り替えていった方がいいですね。 これもこれ自体が高いと思ったらこの辺のこの辺とかね脇枝があるから取っちゃってもいいですね。とこのぐらいの大きさになりますね。はい、でこの辺出てきてるからこれもこの出っ張ってる部分をここまで戻してやる。これも この葉っぱを生かして。ということはこれねこれを生かすからこの枝自体をここまで切ってもいいねここまで。今やってるの切り戻しなんですけど切り戻しっていうのはこういう脇枝に。 戻してこっちのほうこっちを切るで切り詰めっていうのはこれに輪郭を合わせてここで詰めるこの枝の軸の途中でこう切るこれは切り詰めでこう切り詰め切り詰めたいっていう時はここに芽が欲しいからねここに芽を出させると要するにこれもあるしこれもあるしと密になるわけねで密にしたければ切る細かく切る切り詰めしたら 芽は蜜になりますで蜜にしたくない場合は切り戻しでさっき言ったここで、はいええ、これで切る、はい、そうするとここの枝はなくなってこれとこれだけになるので蜜になることは防げる、はい、これもこれ今ここに脇芽があるんだけどここで切るとこの芽の方向はこっちですよね、はい そうするとこれは内向枝とか立ち枝になっちゃうのが見えてるわけですねだからここでは切り戻さない方がいい芽があるからっ て, ってここで切り戻すよりはこういう外側へ行ってる枝を残してこういう方向で残した方がいいですねこれも高さ下げましょういっぱい下げんならこれねこれ残してここまで行っちゃうべき ここまでね。ここまあ、行ってみましょうか。これを残して。で、こういうツンとした枝を分岐させたければ、こうさっき言った切り詰めを。ここで切り詰めれば、ここから分岐して、枝が出てきますね。まあ、そういう風にしたいか、これ自体をなくして透かしたいか、どっちかなんですけどね。 これはこの辺かな同じ要領でこれもちょっと背高いですよねで背高くてちょっと強くてごつ枝がたくさんありますよねこの塊自体をなくしてもいいかもしれないでそういう時はこういうそのこの枝の下から出てるこういう柔らかい枝ねこれはこっちまでいらない これを残してやってこっちで落としちゃうそうするとこうなってこの塊がね全部そのまんまなくなるゴツゴツしてるからねこれどこでこう切ってもなんとなくなんとなくゴツゴツしてるこれは これはちょっとね内向してる枝ですよねこういうところで切り戻してもいいけどまあ中入ってるからこれごとなくしましょうかねこれもここゴシャゴシャしてるよねこれもねここで切ってるんだよねここで切ってるからこの周辺から出ちゃう、まあ、出るのはしょうがないんですけどこれを出てきたやつとか取って処理するかもう一回切り戻しちゃうかどっちかですね この辺の辺枝に切り戻しちゃってもいいかもしれないねこの周りをもうここまでいいんじゃうあこれ折れちゃった奥からやんないとねこうやって折れちゃったりする気をつけるこれちょっと出過ぎてるね というのもね、こいこで切ったっていいんですけど、はい、あるいはここで詰めたっていいんですけどそれでも高いしここで切るっていうのは一番ダメね、はい、ここで切るとごちゃごちゃわけわかんない方向へ出てくるからねだからもうここで切るんだったらこの下例えばこの枝を生かしてここまで落としちゃうとかね、はい、こういうのもねこういうところで切っちゃわない方がいいね。 でこっち側やっちやていきます こ, この高さにするんだったらもうこれこっちがこれでこといらないこうね、はいはい、ここもこの辺にすんなら立ってる枝はいらないのでこれ口なしの実だねええ あ,、はい、あのなんだっけ キントンとか作る時にね。クリキントンの時にね。これもちょっと出ていますね。こういう目にここまでやるか、こっちの目にするか。ちょっと全体に大きいから、こうしますかね。ここにね 飛び出てるよねこういうのもこの辺に切り戻してこれとこれ生かしてこの出っ張りをなくす方法があるのでなのでこう切らない方がいい密になっちゃうしこうすればこれとこれで輪郭作れますからねここら辺ですね立ち上がってきてきますねこれここで切ってもこ中に内向していっちゃうんで。 むしろこの中のこの枝とかこの枝とかに任せた方がいいのでこれは元で取っちゃうこれもねこれがあるからこっちにまあこれは切り替えるっていうことだと思いますけどね切り戻しと切り詰めと切り替えですね あとこういう垂れてる枝ね、えー、こういうのはちょっとだらしないから切ってあげるあとこれも伸びすぎてるから切り戻しもうちょっと間取びしてますねあとこうやった時にイがねこれねこれとかこれ これ中に入ってってんですねまだ小さいんだけどこれ太くなっちゃうと邪魔な枝になってくるので先に取っとくこれはもう完全に内向枝ですよね内向枝だし、ここから出て輪郭をこれかな、ね、ここですね、はい、ここに行ってるんですよね<笑>ん こ, ん、はい、こういうのね、僕は越境枝って言うんですけどね自分の領域から 他の領域へ行っちゃってるんですこれですねこれを取りますこんなこんなのはねこっから向こうまで行ってるんですよね、うん、時々はだからこう、枝どかして中をこう覗いてやって忌え枝ないかなっていうのはちょっと見る習慣をつけた方がいいですよねこれなんかはちょっとねこっから始まって こっちっちててこここまで来てるで来るしょこれはちょっとこっち方向へ行き過ぎてますよねこの発端からしたらだからまあこの方向までは許してこっちはちょっと行き過ぎだよということでここで落としとくっていうのも手ですよねこうにう始まったところからあんまり遠くへ行かないにで今ここにこう輪郭作ってるこの枝もこれも言ってみればあの奥から来てるんですよ これとこれこれれはあそこから来てるんですよ、ね。内向枝がずっと伸びてこっちの輪郭になってるまあ向こうは日陰だからねあんまり行きたくないからこっちへ出てきたいのは分かるんですけどこういうのも気になれば落とすこれねこれですね。でこれなくなっても全然この辺には影響ないんですよ。りますけど あっててももなくてもねこんなのが向こうから来てるからね、ええ、で使ってるのはこの先っちょだけじゃないですかでここはもう邪魔な枝になってるんで、ええ、こういうのは取るまあ中行った時に枯れ枝があれば枯れ枝も取っとくんですけどねこんな感じですかね 剪定の前後の様子ですそして3ヶ月後、7月の様子がこちらです花は諦めていましたが、いくつかは咲いてくれたようです 剪定によって中の方に火が入り新しい芽も吹いてだいぶこんもりしてきましたそして5か月後9月頃の様子です中の方に新しい芽が吹いていますそして1年後今年の剪定の様子をご覧いただきます、えー、今年はサツキの花の割と えー、口なしの花の終わりが比較的一致したのでタイミングとしてはね両方一緒にできるのでいいんですけれども年によってはもうつきを刈るタイミングの時に口なしがねまだ終わってなくて。 しゃつきを刈り込むタイミングで口なしの手入れができるといいんですね一番。 写真撮っとこ 口なしを刈り込んじゃうっていう手もなくはないんですけど私は前好きじゃないんでね剪定しますけどもただ皐月の刈り込みと口なしの剪定をね同じ時に同時に行えるっていうのはわりと仕事としては効率いいんですよね。 さつき刈りたい時にまだ口なしが咲いてたりすると手出せなかったりするんですよね。 言ってばねね口なし剪定です、ね、これも2年前かなんかに結構がっつり切った木なんですけども中にだいぶ芽が吹いてきて切り戻ししやすい状態ですよね切り戻ししやすいってことは要するに選択肢がいろいろあるってことですよね こういうのを、ね、ごつごつになってくるんでねこういうい時はこっちに逃げるとかね逃がしちゃってゴツゴツし始めたやつをね例えばこれ切ってもねまたここから出ちゃうのねゴツゴツしちゃうんでこういう枝に切り戻して枝を作り直しちゃう方がまあ見栄えもいいし。 作業も楽ですねここはまだかろうじてできますけどこれもだからだんだん古くなれば団子になってきちゃうんですねこれはもうねこの辺まで行った方がいいですねこれを残すこの辺残してこっちもみんな取っちゃうこういう感じね といいののは残しいて次の台にね使います、ね、こっちをもう太くなりすぎたら切り替えていくんでね少し残しときます。というわけでこのようになりましたこの日はとても気温が高くカメラがうまく動いてくれませんでした夏は撮影に向いていませんね 暑い中仕事するなっていうことですかねこの後は人の背丈ほど馬がでかくなった口なしの木を春先に強剪定した時の動画を流しますあまり解説はしませんのでお時間のない方はここで切り上げてもよろしいかと思います実がなっていますが今回は深く切り戻すので実は。 残せないと思いますこういう感じの大枝の剪定になります この斜め手前にあるのも別の株の口なしです。気象はだいぶ違いますね。この口なしも少し手を入れなければなりません。 先ほどの大株の口なしですが半年もすると中の方に新しい芽が吹きます次の剪定の時には方向の良い小枝を探してそこまで切り戻せばもう少し小さくなります方向の悪い枝も発生しますがこれらは適宜取り除きます このような方向の良い小枝に切り戻します。そして今年も花後の剪定をしました。背丈ほどあった左側の大きな口なしがだいぶ小さくなりました。花がちょうど終わったところですね。花たくさん咲きました。みんな花柄なんでね。終わりですね。 花、まあ、が終わった部分をこう刈り込むっていうかね、切ってもいいんですけど、まあ、この際ですから少し高さを下げながら切り戻し剪定しのがらやってみたいと思いますこれ穴が終わってここをまあ取ればいいようなもんですけどももうちょっと深いと 花があったところねそういうところで少し縮めるとなるとこな辺んでもう少し下の方へ探していい芽があればそこまで切り戻しますけどもどこまでいけるかなこのぐらいまでいけますけどね ンと小さくするなこのぐらいまでいくかちょっと中枝がパランとしてきてますからもう少し追い込みますかこの辺まで切っても大丈夫ですねこれが実になるんですけどまあ 実を使う必要がなければ取ったほうがいいですね早いうちにこれが種ができちゃうと気が疲れますんでねこれもこの辺生かして少し縮めますかギリギリここまでいけるかなそうするとこの辺の高さまでね 下げられるってことですね。これも。一段切り戻して。 夢があれば。こっちを取っちゃう。この辺からも拭きますけどね。まだ少し。花の。香りが残ってますね。いい匂いがします。 でこっちは少し前にかなりあの切り戻し剪定して縮小化を図ってるところなんですけどもだいぶ中の方にね芽が吹いてきましてこういうところね。なので、えー、その時残したこういう。 枝をさらに低く切り戻してもうかなり背高いのでねまあ途中でこういうふうに切っても構いませんけどねま刈り込みができるぐらいですからねただまあそんなに揃える必要はないのでね私はあんまり枝先は積みません。 切り詰めません。こういうゴツくなってきますよね。ですから早いうちにここでこう処理してもこの辺ゴツゴツしちゃうんですよね。だから早いうちにこういう脇枝に切り戻しちゃう。こんなふにね。そうすると枝の流れが柔らかく詰めますよね。 まいしょ低くしたいんでね。 もう少し詰めます。 長時間のご視聴ありがとうございました